エリーザベス、敵襲か敵襲だネズミ一匹隠れ家に近づけるの。狭い部屋にゾロゾロ汚い食ったま並べ上がって貴様は俺や高杉などよりよっぽど過激なテロリストだその汚れた手では愛する者さえ抱きしめられない俺はテロなんざした覚えはな、ね、い。大騒ぎになってきたから、それをバラバラにして土に埋めようとしただけだ残念ながらそれをもう無理だギリッし配う。元の写真があまりに犯罪者面だったんで ケーキ食ってたのこれ、ケーキに切れてただけであんなにバイオレンスになったのでてそれを再配布したわけだ。回収しろアずるなちゃんと細工もしておいた。この顔にピンときたら来てねバイオレンスにもあるんだろてめえらおはいその辺にしとかねえとラブライバーからも指名手配されんぞお前手配書によく似た男がいるんですけどあの、もしもしうわ や, らずや銀ちゃんん秋葉支店さん依頼 お願いできるどうやらまた移転が必要みたいね。佐々木三郎の同志として、昭陽の弟子の一人として、この国を、あの男を捨ておくわけにはいかない。だがお前なら俺たちの知らない吉田昭陽を、移うつろを知ってるんだろう。教えてくれ。昭陽は一体。お前の夢、裏切った木島子どこにいをい入れとったじゃまたこってちゃんと言えばよろしい あなたたちと名約を交わしていたのは、佐々木サブロコジ、その伊サブローも見回り組も、もういないけど。やはり噂は本当でしたか。私たちの味方はもうどこにもいないようだ。教えて。もう一人の商用の弟子に何があったか。ノブノブと春雨元老院の裏切りにより、騎兵隊は組織から切り離されですが、その窮地においても、官民ウの率いる第七師団は構成にてしかし、それこそが。 切りサめのワン神殿も行方が知れません。そして、シンスケ殿。キノビロ、キペタイを終わらせるなもも。私たちの助けを待ってるに違いないんだったらもう一度、とどめでもさしに行くか。銀さん久方ぶりだな、ウろロ殿。 この若造が何か企んででいるとでもそなたにとってはこの追いぼれもただの若造に見えているのではうつろは名前を変え身分を隠し子供たちに手習いを教えていその後うつろの弟子たちによる大規模な反乱が起こったけどうつろは処刑されたそれがうつろの正体吉田商用とはうつろがこぼした ほんの一瞬の微笑みだったのよおたわむれよ天道宗が不老不死の集団その死すらなくなった状態は生と言えるのでしょうか苦しみが続いた時人は願う終わりが来ること全ての私を殺して全てのうつろを終わらせるために今日はあなたたちと新協定を結びに来たんです小僧は黙って座っているうつろがいつから生き続けているのかはわからない彼の中に まだ少葉がいるのかどうか今の彼は宇宙で最も危険な生物だがこれだけはあの時あの場所で笑っていたのは紛れもない俺たちの先生であった吉田松陽の弟子として俺が今何をすべきかもズローあれは少葉じゃねえよ少葉は死んだ あの時にお前に二度も死を切らせるわけにはいかないからな。元老の皆さんは、不幸な事故により死に絶えました。我々は今更自由など求めません。ハルサメが求めるのは当ウセイ。どうか我々を天道宗の帰かにお加えくわいれやれ。ルフィーの麦わらでも煎じて飲ましてやりてい。海坊主元老の連中も報われねえな。あなたは。 元老の古い知り合いに第七師団の始末を頼まれたのでしたね。あいつらはすでに虫の息だったよ。ありゃあ、あんたの指示だなあいつはあれぐらいでくたばるたじゃねえ。だが、また余計な横やりうってんならあんたらもこの海坊主の獲物になる覚悟をしてこい狂乱の木越、師、桂小太郎白夜者、坂田カ時早く行ったほうがいい。 ノブノブはこちらの動きに関いてお前はしょうよの弟子として俺たちに力を貸したのか高杉の仲間として手を貸したのか見てたから間延びした顔が役所はそろ出航じゃこの男の施設艦隊にカラたちも加わった連合艦隊が地球を立ったと報告がやはり最後まで私に抗うのは君たちですか徳川ノブノブ 馬鹿な将軍が自ら坂田銀時私の新政権に石を投げた貴様を逃れられぬこの宇宙のどこに逃げようとはお逃げくださ い, いて逆おまんらの国なら13秒あれば落ちるぜよ動くな喧嘩はもうやめるぜよみんな僕たちも仲直りしました誠意大将軍徳川信呂 国にはもう、それに値するし君はいないでござる。a ミー、ごめんね。私この星を出ることにしたよ。きっとみんな取り戻せるくらい強くなって帰ってくるある知り合いのっすか確かめたいことがあっただけある。あのハゲもここに来てるあるその辺にしとけ、てめえら。 俺はこの男の息子に左腕持ってかれて娘に耳持ってかれたんだひとたび己の敵を見定めたらそいつを倒すまで他の者など見向きもしねえこの男は俺たちの命にこれっぽっちも興味はねえよだったら一緒に待つしかねえだろうバカの帰りよカグラちゃんってこんなおっかない星に住んでたの宇宙中のならず者の吹き玉あり見ろキャバ嬢もお前んとこの姉ちゃんと大差ねえしただ 残りのだろうがそれを描いてる漫画家もただのゴリラだろうがどうにもかくにも高杉たちの潜伏先に急ぐことじゃまさか幹部しか知らぬ緊急集合場所に見えるでござろうあの廃人<笑>あれじゃなかったかもしれんでござるそうだあの隣の廃屋もう二つ隣のああいたんかあれのどこかに高杉さんいたんかバンサイ様生きておられたんですかお前たち騎兵隊の海坊主です 奴がこの場所を嗅ぎつけました。申し訳ありません。万歳。だ、バナナだ。あ、いつら敵に抱き込まれてたんだ。この星はとっくに春雨の手の中らしい。あそこにいたらの話だが、捨てる。神あれば拾う神あるってか。あの男は俺の獲物でも春雨の獲物でもね。そっちがそのつもりなら俺も覚悟を決めなきゃなる。 侍の背負う重りはこの一頭だけで簡単だ。走射！最後の一頭なのかもしれん。どうやら地球人ってのはただのエテコウの集まりじゃなさそうと。わしの指揮に従っていればこうはならなかったもの。春雨第二師団団長にして随一の剣士と言われるお前だ。いや、一人だけひでなかった男だ。 ん